ののの歴史っっていうのは悪なきチャレンジンジグスピリットの塊だと思ってますタイプ R の誕生からちょうど30周年となることしテクノロジーの進化と洗練されたデザインの融合によりレーシングカーが持つ速さと圧倒的なドライビングプレジャーを追求するのがタイプ R の使命です。 お客様の直感に響く最強の FF スポーツを作り上げました今回のタイプ R のデザインはタイプ R らしいアグレッシブかつ立体的な表情に仕上げましたワイドローの骨格っていうのを最大限際立たせながら全体として地面にこう張り付いたようなどっしりそこにドンとこう構えたような。 レーーシングカののよううな佇ままいっていうのを目指しましたボディと一体化したリアフェンダーのところが大きなハイライトになっていると思いますデザインで言えば最も速くそして最も美しいタイプ R を作るっていうことでサイドパネルであったりとか一つ一つの機能パーツの光の表情みたいなところまでこだわってクレーモデルであったり形状の精度を上げていったっていうところがあります。 リアスポイラーはステーをアルミダイキャスト化することで空気抵抗は最小限に抑えながらしっかりとダウンホースを稼ぐ大きく今回進化したポイントの一つになると思います運転してる時も車を降りて車を眺めている時もいつでもどこでもアルティメントスポーツを感じていただけるようなデザインになっていると思いますタイプ R の。 特別さを、まあ、一連の乗車体験の中で感じていただけないかっていうところでドライイバーの気持ちをデザインするとということにこにだわりましたドアを開けた瞬間にこう真っ赤な世界が飛び込んできてこれからのこう走りをかきたてられるようなまず体験をします深みを出せられるように素材感な何度もトライエラーを繰り返して上質感と洗練さを 金備えた赤を今回編み出しましたシートに滑り込むと世界が一変してドライビングに集中できるようなブラック基調のインテリアが広がります一連のコックピット体験を提案しますフロントシートについてはしっかりと体をサポートするサポート性そして限界走行時に体が密着する背中とか腰周りにパーフォレーションを集中させて 通気性を持たせていますメーターはタイプアル専用グラフィックを採用しサーキット走行時に必要な情報を的確に得られるようなメーターにしていますダイナミクスコンセプトはアルティメイトドライビングプレジャーです路面を足かみにしているかのようなインフォメーション豊かなステアフィール 身のままにに操れる、一体感に満ちたハンドリングドライバーがタイプ R と一つになって圧倒的なパフォーマンスと感能を体感できるそんな車に仕上げました。 曲の速さとプレジャーを追求するホンダのレーシングスピリットタイプアルトのスポーツカーライフがより豊かで喜びに満ち溢れた体験となるような価値を想像しました